いや、新情報というか、まあ、新 PV 昨日公開されてましたね。いやー、ちょっとね、皆さん見ましたでしょうかというところで、いや、こちらなんですけども、まあ、ワールドツアー上映、鬼滅の刃が決定したというところで、まあ、先週決定した情報のですね、劇場版用の予告として、まあ、新たに作られたものなんですけども、え、内容に関しましてはですね、先週公開された PV と、まあ、ほとんど違いはなかったんですけども、新規カットの追加がありましたよ、 というところでえ、まずはそちらから見ていきましょうということでございます。というところでこちらなんですけども、えかまどねずこちゃんのまず追加がありましたというところで、いや、こちら素晴らしいですね。かわ い, いマジでかわ い, い。<笑> <笑>いや、マジで可愛いんだが。うん。そしてですね、まあこちらのシーンはですね、あの、かんろじつりさんによしよしされてるねずこちゃんだよ、というところで、いや、非常に可愛いんですけども、いや、こちらのシーンはですね、あの、第1話ですね、おそらくこの劇場版予告というところで、第1話でもこのシーンまで行っちゃうよ、というところなんですけども、いやー、素晴らしいですね。宿まで行くんですか。まああの、初回は1時間放送というところで、第1話結構進むと思うんですけど、 いやー、ここまで来るのか。で、そしてですね、遊郭編とね、まあ、あの、比較してもですね、かなりクオリティが高いね、というところで、いや、刀鍛冶のなんか作画の安定力っていうのがね、すごい感じますね。いや、これは楽しみですね、というところでございます。さあ、続いてなんですけども、こちらでございますね。え、かんろじつりさんのですね、新規カットの追加もありました、というところで、いや、先週にね、引き続き、かなり可愛い追加がありましたね、って感じなんですけども、 いやおそらくこれはですね菅路光さんに初めて会う時の、うん、シーンなんじゃないかなと思うんですけどもいやかわいすぎる<笑>。 いや、可愛すぎるって、これは。いや、これはですね、アニメ放送してしまったらね、か路寺光さんの人気はね、半端ないんじゃないかなと思うんですよね。漫画の時からやっぱ人気出てたけど、アニメでこうしてね、実際にこうね、うん、動いてる姿をね、見るとね、もうよーりね、最高にほんと押してしまうんじゃないかなというところで、人気がね、うなぎ登りになるんじゃないかなと思うんですけども、 いや、作画すごくね、紙の質感というか、作画の安定力、細かさ、えぐいですよね。いや、これですよ、うん、これが刀冶の里編ですよ、というところで。いや、かん寺みつさん、しかもですね、声優さんが花沢香菜さんというところで、もうピッ さあ、続いてですね、時とうとうざいちろくんの追加もありましたよ。というところでこちらなんですけども、いやー、こちらはこちらでかっこいいですね。うん、いや、素晴らしいですね。いやー、で、こちら第1話のシーンだと思うんですけど、いや、第1話はね、うん、時ときとうくんまずいわ<笑>。 第一話の時と無一郎君はですねそう劇場は見に行った方は「えー、なんか時と無一郎君ってなんか性格クソ悪くね?」みたいな<笑>なるんじゃないかなと思うんですけどちょっとねこう<笑>。 初めてね、ちょっと時と無一郎くん見た方は、ちょっとこうね、なんか嫌な先輩というか嫌な柱だなぁと思うかもしれないんですけど、まあそんな第一話のね、ちょっと時と無一郎くんの表情というところなんですけども、いやまぁかっこいいですね。まずはかっこいいなと思うところと、まあこのシーンはね、どんな感じになるのか、まあ、楽しみでございます。いや、どれぐらい嫌味のね、聞いたシーンになるのかみたいなね、えー、ところがですね、川西健吾さんの演技力、えー、というところもあるんでしょうか。 楽しみでございますさあ続いてですねジャンプフェスタ2023がですねついに明日に迫ってまいりましたというところでそちらを紹介していきたいなと思うんですけどもこちらでございますねドンさあジャンプフェスタ2023明日ついに開幕でございますで鬼滅の刃のステージ情報なんですけども12月の18日の日曜日12時45分から1時25分で開催だよというところでまあ、よろしくお願いしますって感じなんですけどもえー、私もですね同時視 という形でこのチャンネルで生放送したいなと思ってるんで、まあ11時ぐらいですね昼の11時から生放送したいなと考えております。さあというところなんですけどもねえ、まず出演者が結構やばいんですよ。花江夏樹さん、川西健吾さん、花澤香菜さんというところで、まあ刀鍛冶の里編のですねキャストさんが一気に揃いましたねというところで、まあこちら初めてなんですよねえ。こういったステージでですね、あのこのようにですね、あの川西健吾さん、花澤香菜さん、花江夏樹さん と刀鍛冶の里編のですね、えー、ステージをこう繰り広げてくれるのは初めてなんだよねというところでまあ、こちら無料イベントでは初めてだよねというところでかなり楽しみでございますいやーこちらがですね明日あるんですけどもいや皆さんこれだけじゃないと思うんですよねただ単に刀鍛冶のステージを繰り広げていくだけじゃないと思うんですよねそうなんですよ新情報の解禁っていうのがですねかなり期待できるんですよね、えー、先週ですね刀鍛冶の里編の最新 新情報解禁されましたけども、もいやそこまでね。最新情報の解禁がなかったんですよね。まあ、びっくりするぐらいそんなになかったんで、いや、もしかしたら今週あるかもしれないぞと思ったんですよね。はいでまあ解禁されてない情報としましては、主題歌で、そして声優さんなんですよね。ま反、あ、ン, ングと玉子のですね声優さんが解禁されてませんよ。というところで、まあ、他の上限の鬼の声優さんは解禁しなくてもいいと思うんですけど、ただ刀鍛冶で登場する。 鬼の声優さんぐらいは解禁してもよくねと思ったんですよねっていうかまあ主題歌ぐらいは解禁してくれようっていう感じでねいやなんかですねちょっと怪しいんですよね主題歌の解禁なんかがまあ、ありそうかなと僕は思ってるんですよねというところでまあ私の予想としましては刀カジの里編の第2弾 PV っていうのがね、まあ、公開されるんじゃないかなと思ってるんですよねまあ、先週公開された情報はですねなんか PV 公開されてはいるんですけどただですねプロモ モーーションリールなんでですよねえ刀のの里編の PV ではない、んですよはいあの、テレビアニメ、刀鍛冶の里編第2弾 PV っていうのは、まだ公開されてないんですよね、というところで、まあ、そちらの解禁の方がちょっと期待されていきますよ、といったですね、えー、ステージでございます。で、まぁ、あ、ですね、こんな感じですね、ツイッターの方でもですね、刀鍛冶の里編の、なんか匂わせというかですね、なんかあるんですよね、<笑>というところで、パンフレットも配ってるし、 なななんんんかかかこう B2 のポスターなんかよくわかんないポスターーもも配ってるしうう完全に刀鍛冶の里編一色モードじゃないいいでですかというところでいや、明日はですね、解禁がちょっと期待できるよという日で、まあ一緒に皆さんで生放送を僕行うんで、えー、ステージ情報を見ていきましょうという感じでございます。まあそしてですね、まあ他にもジャンプフェスタというところで、まあ他のジャンプ作品もですね、ステージがあるんですけども、えー、かなりですね、他のジャンプのね、作品も解禁があるよ というところで鬼滅の刃ここで解禁しなくてどこで解禁するんだといった形でですねまあ明日期待できますということでねえ楽しみでございますまあ、そしてですね解禁がまあなかったとしてもまあ明日一応このような形でですね刀鍛冶の里編のキャストさんが登壇されるよというところでまあ裏情報だったりとか花澤香菜さんのねまお話なんかが僕めちゃめちゃ聞きたいので<笑>ただの花澤香菜さん推しのですねオタクなので<笑>まあその辺はですね正直 解禁なくても嬉しいかなと思っておりますはいというところですね、まあ、明日生放送そして解禁情報があったら動画アップしたいなと思ってるんでまあ皆さんぜひぜひ明日のね、えー、流れなんかもお注目していただけると嬉しいですというところでございますはいというところで皆さんまた明日お会いしましょう